いや、マジかよ、マジかよ。これはちょっと有能すぎるぞ。というわけでどうも、こんちゃうちです。あのですね、先ほど、サビタンさんというね、視聴者さんから、え、ツイッターの方で DM が来たんですけども、こんな感じですね。まあ、唐突な DM 失礼しますと。え、昨日、のじっちさんが上げられていた動画を見て、キャラクター CM についてまとめてみたいなと思い勝手に作ってみたんで、よかったらどうぞというわけでですね。まあ、こちらですね。まあ、皆さん知ってますか鬼滅の刃のキャラクター CM。アニプレックスの公式チャンネル の方で毎週土曜日にですねえ各キャラクターごとのえブルーレイのねまあ、宣伝 cm っていうのがね、まあ、公開されているんですけどもまあそれのですねあのこれまで投稿された日にちとそしてこれから投稿される日にちそしてそれがですね刀鍛冶の里編の新たな情報に繋がっているのではないかというこのね3つの 画像というか、あのね、内容が送られてきたわけなんですけども、それをちょっと今日は、えー、紹介したいなと思います。ということで、早速見ていきたいなと思うんですけども、まあ、こんな感じで時系列の方を送ってくれたみたいですね。はい、ということでね、まあ、刀舵の里編のアニメ化最初に決定した PV はですね、もう遥か昔ですね。2月の14日。いや、めちゃくちゃ前っすね。遊楽編の最終回の公開日かなこれね。いや、もう何ヶ月経った、マジで。へへへ。 もうこんなに経ってたんかっていうぐらいね、決定してから日にち経ってますけども、まあそっから、えー、キャラクター CM が公開されたのが3月の26日というわけで、まあここからね、1週間ごとに投稿されていくわけですけども、かまどねずこ、あがつま善逸、えー、橋平はしびらいのすけということで、こちらですね、なんと同じ日に刀鍛冶の里編の第一弾 PV、ひのすけの日にね、 公開されてますね。これ被って投稿されてたんだね。俺は気づかなかったけど、同じ日にね、2つのーなんつうかねえ、PV が公開されていたみたいですね。そして鱗ろこだきさこんじさびとまこもたまよゆしそしてここから柱の流れが来てますね。5月14日からえ富岡義雄古朝忍部でなぜか柱じゃないのに村田さん、うん、え品曾我早苗で続いてイグロオバナイ姫島行明でここでですね柱の流れがこう来てたのにも 変わらずなぜか途絶えてて、えー、産屋敷り、えーえー、崎葵そして清澄奈穂という<笑>この三人がキャラクター CM に使われるってどんだけ愛されてんだっていうぐらいね<笑>めちゃめちゃコアなね、えー、キャラクターなんですけど鋼塚さんがねまああの先週ですねそして今週、えー、煉獄京次郎、えー、再びね柱の流れが戻ってきましたよということでまあこっからですねついに はい皆さんがね楽しみにしてるえ来週ですねおそらく渦井天元。 そしてその翌週に時と無一郎。で、さらにその翌週に関路寺光というわけで、最後はおそらく刀鍛冶の里編の、まあ、メインキャラクターであるね。この二人のどっちかね、時と無一郎か関路寺光が、ま、あ締めるだろうと思われているんですけども、このね、ちょっと前回さ、煉獄京次郎さんがさ、キャラクター CM としてさ、投稿されたことによって、僕はね、ある、ちょっとなんかね、流れみたいなものに気づいてしまったんですけど、皆さんは気づきましたでしょうか えー、一応ですね、昨日の動画でも説明したんですけども、えー、煉獄京次郎さんっていうのは、まあ、無限列車編の象徴キャラクターでありますよね。で、そして、渦井天賢さんっていうのは、遊郭編の象徴キャラクターですよね。これっていうのは、続編の、ちゃんと流れをね、汲み取ってるわけですよ。で、最後に、えー、刀鍛冶の里編の象徴キャラクターである、時藤無一郎、そして、菅露寺光というわけで、おそらくなんですけどね、ま, あ、まだまだ、この菅露寺光さんが投稿 さされれるるといいいううか、まあ、最後ののキャラクター CM が投稿される日っててはは、まあ、確定はしてないんですけどもこの流れで来てたらもう8月の20日、この日に関路寺光さんかまあ、時ときとむくね、どっちかのキャラクター CM が投稿されることは間違いないだろうとね。まあ、僕も思ってるし、この視聴者さんも思ってるみたいですね。はーい。いや、そんな流れがあるみたいなんですけど、これね、ただ単に皆さんあのキャラクター CM が投稿されるというわけではないんですよ。このさ、なんか怪しい しくない。<笑>わざわざ柱の流れが来てるのにもかかわらず途中にですね謎のキャラクターを挿入させてあえて日にちをですね調整してるのではないかとつまりですね最後の日にち8月の20日に菅路寺光さんのキャラクター CM の投稿とともに新 PV ですね 刀鍛冶の里編の第2弾 PV もその日にですね、投稿される可能性っていうのが非常に高いんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。この8月の20日最近ですね、え刀タナの里編のえ新情報の解禁がないのでタイミングとしてはとてもいいんじゃないかなと個人的にも思ってるし、やっぱりね、そう、キャラクター CM わざわざ この刀舵をちょっとこう後回しにしてるっていうのはその調整というかね、あえてそうしてるんじゃないかなと僕は思ってるわけですよね。なので8月の20日、まあわからないんですけど、新しい情報は解禁されちゃいそうっすよね。うーん。まあ皆さんはどう思いますでしょうかまあね、最近まあ新たなさ、刀舵の里編の情報の告知とかもないし、なんか鬼滅の刃で唯一なんかこう怪しい動きしてるなって とね、なるものといえばこのキャラクター CM なので、まあ、一番確率は高いのかなと個人的には思ってますねでそろそろねもう PV が投稿されてからもう4ヶ月経ちますから いいんじゃないかなそろそろ新しい情報出てもいい頃なんじゃないかなと、個人的には思ってます。で、まあね、一応ね、まだキャラクター CM で起用されてないキャラクター一覧みたいな感じで、この方マジで優秀なんですけど、うーん、すごいね。<笑>すごいね。うーん。で、まあ人間で言うと品塚川さねみとかね。まあこの辺もどうなのかなでも、刀事の里編のキャラクターだからね、品塚川さねみっていうのは、どうなのかなってなるし、まあ千次郎さんとか、 まあ、結構出てきてるキャラクターで言うとね。うーん、その辺もあるし、金森さんとかもあるのか。ま、善一の、うん、おじいちゃんっていうか、ま、あ師匠の方はないかなと思うんですけどね。どうなのかな人間側でもまだまだキャラクターはいるよとはなってますね。で、ま、鬼側の方なんですけど、鬼はですね、おそらくキャラクター CM に同行されるっていうか、ま、起用される可能性は僕低いかなと思ってて、ま、玉代さんとゆしろさんって、ま、あもう鬼だけどさ、人間として認められた鬼みたいな感じじゃん。だから、ま、あキャラクター CM ゲームに鬼が起用されるっていう可能性はまあ、ないかなと個人的には思ってるんだけどまあったらあったでそれは嬉しいんだよね 赤座とかね。マジで嬉しくね<笑>。お前も鬼になれ、京次郎とかいうね。キャラクター CM が投稿されたらめちゃめちゃ嬉しいんだけど。ま、あでもなさそうではあるよね。だって無残がまだないしね。うーん。エンムとかもないしね。これまで出てきてるルイとかもないし。そうそうそう。み屋式編のね。境外か。境外もないし、手鬼とかもないしね。うじの花で、お前も鬼にならないか。そ、それ、それ違うか。なんか混ざってるわ。 うん、手鬼ね。あの小安さんのめちゃめちゃ声優がクソ豪華なキャラとかもね。cm に使われてないしね。まだねまあ鬼はないかなと思うんですけど、まあその辺どうなのかな？っていうところでまあ1つね。やっぱり予想として一番こう可能性がありそうなのは8月の20日かなと個人的には思ってるので、まあ皆さんそのタイミングでですね。まあ注目していただいて、ちょっとアニプレックス公式チャンネルの動きとかまあ鬼滅の刃の。公式 Twitter、の動きとととかを、まあ、ちょっっ注目してていいただいただらなぁと思っておりますで、まああのね、まあその注目してほしいのはそうなんですけど、まあ、新しい情報出たら、まあ、このチャンネルでね、絶対動画上がるし、まあ俺のチャンネルね、一応登録しとけば、新しい<笑>、確実な、こう<笑>、いい情報っていうのは、まあ入ってくるかなとは思うんで、まあその辺は皆さんね<笑>、おいおい、いろんなとこで注目していただいたらなと思っております。 ま、ああの、いろいろ、ま、ああの、新しい情報入ったら、また、あの、更新というか、ま、動画上げるので、はい、あの、楽しみにしておいてください。ということで、ま、あ一つね、8月の20日ですか。ま、あ一番、あれだよね。夏休みでもなんかこう、高まってきてる時期でもありますしね。なんか投稿されそうな気はするよね。うーん、てな感じで、ま、あ皆さんはどう思いますでしょうか。ま、あこの動画良かったという方は高評価。そしてなんか、皆さんのね、楽しみなコメントとかあれば<笑>。よかったらどうぞというわけで、ま、あ今回はそんな動画でした。また次回の でお会いしましょう<笑>